昨年ブラクと苗字についてのいわゆるこたつ動画をやりましたそしたらやたら再生数が伸びてで真似する人も出てきてですねあまり再生数稼ぎが露骨なんでこのネタは封印してたんですけども今回すごく興味深い例が出てきたのであえてやろうかなと思いますそれからちょっと宣伝になってしまうんですけども2022年3月3日夜8時 水平社設立100周年の日に記念ライブをやります。まあ、この動画、後で見た方、見逃した方、あ録画でも見れますので、ぜひこの動画の概要欄、ご覧ください。で、その興味深い例っていうのが、茨城県の境町っていうところですね。じゃあ、境町に行ってみます。はい、ここでね、検索して、境町に移動します。そして、設定を開いて。 えっとね、地元の方から情報を頂 い, いてここでは「ナカという名字が部落に集中してるっていうんですね。でこれで他の名字を非表示にして個人宅だけ表示するようにしてるんですけどもこうやって見ると早速集中してる場所が出てますね。えー、まずここでこれが実は過去の記録を見ると部落のあった場所と一致してるんですね。 もうちょっとねこの引いてみるとそれでもやっぱりねこのの箇所にに明らかか集中しているのはわかりますこんな風にねこのマ末本がここまで役に立つ例っていうのは初めて見ました。 そしてここからが私の言いたいところなんですけどもブラクの名字を調べることが差別につながるとかねあるいは個人情報だとか愚趣味だとか言われることがあるんだけどもそれは間違ってると思います例えば欧米だと「黒人によくある名字」だとか「ユダヤ人によくある名字」ということを研究するということが全くタブーになってないんですユダヤ人の苗字一覧みたたいいいななそういった本も出版されるぐらいなんです。 でそれはそのことに大変意味があるからです。それは社会学だったり歴史学的な意味があるからです。例えば地図だとか電話帳だとかそういったものと組み合わせるとですね、じゃあユダヤ人の苗字を持つ人がどこに住んでるのかでどんな職業についているのかというのというのが さらにはあの過去の出版物なんかを追っていくと歴史の経過なんかもわかるわけですだからそうすることでじゃあなんでユダヤ人はね金融業で成功しているのかとかそういった経過が紐解いていくことができるわけですだから部落に関しても当然この名字を調べることでこの人 この人たちは一体どこから来たんだとでどういった食料をやってきたかっていうことを他の資料と比較することでわかるわけですねだから名字を調べるっていうことは単に趣味の問題ではなくて学問的な歴史とした意味があるわけですだから差別だ個人情報だといってこういったやり方をタブーにしてしまうと 歴史学学や社会学の大変重要な手段もう武器とも言えるぐらいの重要な手段をもう学者から奪うことになるわけでそれはもう憲法が定める権利っていうのは感情的なもの先入観だとか偏見だとかそういったものを克服しななないいと守れないものなんですねだからそこで無責任にねこういうものは差別だ差別だって言って何の根拠もなく言うっていうことは、えー、僕は間違ってると思います。であと やっぱブラック民というのがわかればなんか差別だ差別だって大げさに言われるけどももうこれわかるでしょこれを見た通りもう境町で「真中」って言ったらもうブラックだっていうような状態になってるわけででそれは実際現地に行くともう表札に「真中」って掲げてるわけでそうやって皆さん生活してるわけです。でブラック探訪を見ればわかる通りじゃあだから差別されてるのか不利益を受けてるのかっていうふうにはとても見えないと思います。 だから行政や運動団体が流しているブラック差別っていうものが、この現地で実際目にする実態と全くかけ離れてるっていうこともこうやって名字を研究することからわかるわけです。だからもう騙されなくなる。人を 偏見で見ることがなくなるそういった意味でもこういったことはなるべく多くの人に知っていただきたいと思いますこれはまあ以前の動画でも言ったんですけどもじゃあ真中だったら全国どこでも部落と関係あるのかって言ったらそういうことはないですね、えー、例えば隣のほらほらほらこっちは坂東市ですねこっちにも真中いっぱいありますよねこの辺りだけどこの辺りがね部落だというような根拠は今のところ見つかってないです まあひょっとすると記録は残ってないだけで忘れ去られた部落っていう可能性もあるしあるいはこっちとこっちで何か人の交流があったのかもしれないですねここからこっちに移動してるかもしれないしこっちからこっちに移動してるかもしれないっていうわけですさて堅苦しい話はこのぐらいにしてもうちょっとね、また別の名字を見ていきますね次は松本っていう名字を探索します松本ってまあありふれた名字だけど 境町にはあまりないですねところがこうやってこっち側に行くとほらほらほらほらほらこっちに行くと増えてきますねで、特に集中している場所がありますそれが五日町ですここをこうやって拡大してみるとすごいですね半端ないぐらいこういう松本集中してますよねここは実は堀の内って言って部落なんですね で、こういうのを見ると部落っていうのは同じ苗字が集中してるものなのかって思うかもしれないけども、もいやそうではなくてどうもね。茨城地域では特定の地域に同じ苗字が集中してるっていうところが部落でなくてもかなりね。ありふれてるんです。例えばまた境町に戻ってこれもありふれた苗字なんですけども。斎藤で文法を調べてみるとほらね、えー、これもあの部落のあった。 布施木の近くなんですけども斎藤が集中している場所はありますよねこれ部落じゃないですだけどもこうやって苗字が集中している場所って実はいっぱいあるんですねだからそういう風な観点で見ていただきたいと思います前の動画でも説明したんだけども同じ苗字が集中してたら部落っていうのはこれはもう完全に俗説風評の類ですこういったパターンもありますねこれ前回部落探訪した柏市です 庭と田中の分布を調べてますで、田中ってありふれた名字でこのあたりもいっぱいあるんです田中ところが庭はこのあたりに集中してますねで、これが前に探訪した豊住ですただ集中という割にはですね分散してますねどっちかって言ってもこの範囲ではねただこの庭や田中っていうのは昔からの住民でその間にねどんどんいろんな住民が住んでいってるっていうことがわかりますこれで、ねえー 他の苗字を非表示っていうのを切ると、他の苗字も出てくるわけです。そうすると、ほらね、こんなふうに、えー、もともと庭と田中しかなかったところの間にどんどん移住者が来てるっていうのが、こうやって苗字の分布からわかるわけです。だからこれでもね、苗字を調べるのは悪趣味だと思いますか。苗字を知ることで本当に地理や地史やその地域がどうやって発展していったかっていうのが本当によくわかります。そして千葉ら地域で興味深い苗字、締めかけですね。 これもね小笠市のねこの一角に集中してますね。こっちは多分ね移住したんだと思います。で集中しているのはこの宮前町とこの松浪のあたりですね。実はこのあたりも部落があるわけです。ただ部落の件数に比べて。 締めかけの数っていうのがね、明らかに多いんですね。本当は部落の件数でもっと少ないです。だから地元の人に言わせるとですね、地主さんが締めかけなんだけども、小作人で締めかけを名乗った人が結構いるっていうことなんですね。必ずしも締めかけって名乗った人が先民とは限らず、そのある締めかけからどんどん派生して広がっているので、こういうことになってるんですね。だから苗字のこの分布から、この地元の人の証言の信憑性っていうのもわかります。 ですよね。締めかけっていうのは全部部落と関係あるっていうわけではないよっていうことです。ただなぜかブラックブラックとその周辺に集中しているわけです。これは、えー、締めかけっていうのは子作人まあ子牛があって子作人だったっていうのと、えー、非常にねこの符合してるんじゃないかと思います。そして最後に小仮だとタナミスはミネ というのも部落は関係あると言われてるんですけども田波はこのあたりに本当に集中してますね田波ってあまりないですねなくはないんですけどもかなり一箇所に集中してますあとは諏訪と峰ですねただ諏訪と峰に関しては結構分散してますね、えー、特に諏訪っていう苗字はあんまり地元では部落っ という意識はないようなんですねただ私がブラックを実際訪れると諏訪が多いのが気になりましたしあと実際こうやって見てもね確かにねブラックに座って集中してますただ諏訪に関してはね結構分散してるんで、えー、かなり実は融和してたんじゃないかなということを感じますねなおかつねやっぱ座っ っていうのは未指定地区なんですよで、ミネなんかは未指定地区なんですよねただタナに関しては指定童話地区なんですよねだから未指定地区に関してはこうやって名字が分散しているっていうことはやっぱりより融和が進んでたのかなということもわかります だから、ね、差別解消とかその辺りの研究についてもこの名字っていうのは大変重要な手がかりとなります。ということで皆さんねこのタブーを恐れずにですね特に最近個人情報がどうだ の, どうだのこうだのこういうことに関してなんか法律の根拠もなくに、ね、自主規制させるような動きがあるんですけども皆さんこれ単純にこれ見てるだけでもね大変面白いと思うんですだから歴史や地理知識に興味のある人は是非このマップを活用していただきたいと思います。